なんかパミコン家ちで飼ってたさ豚って可愛いよなえ食べたあー水素の音暇だしゴッドフィールドやろうやっぱりゴッドフィールドだよねゴッドフィールドは携帯でも使われてるアプリです行くでいいよこうして僕は勇者パミコとなったんだ勇者パミコ生誕する<音声>今日は魔王ユジを倒していくべ 俺を倒せるものなら、倒してみろ。すごいすごいすごいすごい。すごいすごい<笑>お前を駆逐つしてやる<笑>やってみるがいい。デュエルスタンバイ。ゲートオープン解放<笑>よし、じゃあこれでやっていきましょう。<笑>預言者たちの戦いが、今始まるわ。攻撃といったら、ご飯に卵を乗せること。ご飯といえば、餅。餅をつくといけば、つまり、ハンマーしかないんだ。ハンマーはな、綺麗に止めさせてもらう。 私のターンだ。<咳>この攻撃を、食らえ回復。ああ、あああああああ、あああああ あ, あ, いいあ、これ死ぬ。あ<笑>あ勝った。<笑>え魔王、絶対に、駆逐してやる。ああフォークで攻撃、はい。まあ最初の方だったら守りもまああるだろう。あは、終わった。<笑>もうやめだ、マジで<笑>。死ね <笑>意味がわからんマジで絶対に口越してやるお前ありんへんえなにこれ何それ金が勝手にもらえるずるないカードめちで強いよ俺守りはないけど守り今、まあ、手に入ったえあやべえガチだこれ<笑>どうせ守れんでしょこれあんんまりう えちんと使ってるのかちんとってないっすね<笑>ちんと使かってる<笑>全土化じゃない気がするんだけどなこれマジでえ絶対に駆逐してやる地獄のハサミこれ地獄病って結構でかいからなえにゃった地獄病はマジででかいほんとに食らいたくない<笑>いっちゃいますまあまあまあまあ、はい、で大丈夫大丈夫 <笑>モダンフェイスでかいんだよな普通に死ぬんだけど<笑>えぐい お, いおもろいおもろい今どんな気持ち今どんな気持ちなのかなやばいマジで今どんな気持ちい い, なな、ね、えいうねえ意味わからんはっはっはっはっはっはっはっはっはっはっっ そんな態度でかい。まだまだ甘い、甘い。本当に甘い。この業界舐めちゃいけない。さあ。意味がわかる本当に。うわこの業界絶対舐めちゃいけないよ。地獄美を強すぎん ?5 ダメージはでかいでしょう。ほん に, に。地獄ね落ちろ。交通減るってことで。やばい。ここだけ使おう。やばくね、マジで。それはやべえ。こうして、魔王を輸樹に勝てました。まあ実感としてはすごく、まあ、最初はすごい強いかなって思ってたんですけど、かですまあ、まあ、全然、及ばない。 僕のレベルについてこいって感じですよね。えー、君です、えー